ためのお祭りとなっておがみさせこい最終章いざゆかん恩赐に輝く 革命の空へ Thank、you 悲しみは愛の深さだ